コーておいた購入希望物品リストを回収する。シンゴはフォマード、キャップ。ジョーアリの飼育セット、シンギガクト、携帯オーディオプレイヤー。では来月の予定を貼っておく。 アンドレッこの小生を倒してみてくだされほう少しは体ができているようだなレディーゴーフッ<笑>ウォーミングアップにもならんなちょっと待ってください僕ともやらせてくださいよ副会長では始めにクソメガネよりはマシだの、ね<笑> なんだこのボロ机はたとえこの腕を犠牲にしようともレディーゴー<笑>おいおいどうしたフィニッシュといくか<笑>まだだまだ耐えられる足腰がかかってるんだたとえ腕が折れようともっいつの間に負けたのか俺はほんといつの間にだろう次は僕がお相手しますよ 清のやつ成功法で戦って時間稼げるわけねえだろまったくさっさとやるぞえー、いやまだなんでダイナマイトと呼ばれるに行こうあっおいおい何だ。必殺じゃねえかお前はやめておいた方がいいと思うがその言葉そっくりそのままお返ししますレディー チ 乳, 乳, 乳,、うん、乳首毛が揺れた ごときが鼻息で右に左に揺れをいいぞアンドレイその調子だ<笑>よく耐えたヒヤヒヤさせんな自分で自分が恥ずかしい乳首毛が嫌なら見なければいいだけの言葉をうぅっにゃ<笑> Happy watching on our channel. Don't forget to like, comment, and subscribe.